誰もが気になるお腹。今回は寝たままプランクをするだけでたった20秒で通常のプランクの3倍腹筋に効かすことができます。膝をついたバージョン、膝をつけないバージョン2種目紹介していきます。レベルに合った方を行ってください。はい、皆さんこんにちは。タートルです。今回ですね。 通常のプランクというと、こうやって行うんですけども、今回、肘をつけずに寝たままプランクをするだけで、すごくお腹に効くってことが分かりました。どれだけお腹に効くかというと、通常の3倍近く腹筋に効きます。なので、20秒でいいです。今回のプランクのいいところは、上半身に体重が乗りにくい。足に体重が乗るために、腹筋にしっかり効かすことができる。体勢が低いので、お尻が上がったり、お腹が下がったりすることなく、いいフォームでできるために、しっかり腹筋に誰でも効かすことができます。お腹気になる 食後にお腹が出るよって方には今回のプランクおすすめですどう倍お腹に効くんだよって思ってるあなた一緒にやったら必ずわかりますしっかりやりたいよって方のために今回3セットやってしまうと次の日笑えないぐらいお腹痛くなるんで今回は2セット膝ついたバージョン膝浮かしたバージョン2セットずつ行っていきましょう各20秒ですそれでは紹介していきます通常プランクというと肩の下に肘をついて腰を 丸めて体をキープするんですけども、肩の下に肘をついてしまうと、体重が肩に乗ってしまって、腹筋効く前に肩がだるくなる。上半身に体重が乗りすぎて、お腹に効かないって言ったデメリットがあります。そこで今回は、寝たままです。まさにこれ。寝たまま。このままで、顔の向きは横でも前でもいいんですけども、このまま体を、こうやって浮かせます。 もう寝たまま。寝たまま体を持ち上げる。もしくは膝をついて体を持ち上げる。これで20秒ずつキープするだけ。これは体が低いので腰が反れるとお腹だけ床につきます。なのでお腹がつかないように体を持ち上げることができます。そして体が低いんでお尻がね上がりにくい。自然とまっすぐな位置でお尻をキープしやすいんです。これを20秒ずつやっていきます。 まずは膝をつけないやつを20秒。その後に膝をついて20秒。これを連続2セット。頑張っていきましょう。もし腰が痛いよって方は、膝をついたバージョンだけ4セットやってください。膝ついた分効かないよって方はね、膝つけずに4セット。ちょうどいいぐらいがいいよって方はね、交互に2セットしましょう。それでは行きます。スマートフォンは顔の前を置いてもらって、こうやってスマホ見ながらでもいいですし、 声だけ聞いいいいててててももらって横向いて寝てもいいですできるだけ腰を反れないように丸める意識ですとにかく低くキープやっていきましょうそれではいきますスタートこれでキープ呼吸はねできれば長く吐いた方がいいですお腹をしっかり持ち上げてあーもうきついかもねこれねああやばいね頑張って Okay、さあ続いて膝ついたバージョンいきますこんな感じですスタート頑張ってキープできればお尻をしっかり締めて寝たままああ効くね頑張って Okay. さあ2セット目いきます連続で頑張っていきましょう体を持ち上げますスタートおーあーおキックやばい オッケーさあラスト膝ついたバージョンいきますスタートキープしっかりキープお尻締めて頑張ってあと少し。 <笑>お疲れ様でしたどうでしたか寝たままプランク通常のプランクと比べてどうでしたかよかったらグッドボタンとコメントでどうでしたよっていうのを教えてください頑張ってみた方グッドボタンよろしくお願いします 各種 SNS もやってますんでよかったら説明欄からリンク見てもらってインスタグラムなんかいつも配信してるんでフォローしておいてください今後とっておきなダイエット情報も配信していきますんで説明欄から LINE アットの方は登録しておいてください今回もご視聴ありがとうございました